ランプキンでン来ましたここからつけるかバベチリあるだろうけどどこへ行くかな これのところかフックに戻ったかあ一応スタングレネード用意しとこう。 これで準備万端だなネア回してくれてたのかトンネルされてるななんとか助けたいすぐ助けた方が狙われないかな ジェイク逃げるぞ治用してくれえここでいい大丈夫かまずいダメだジェイクを探しに行った 見つからないでくれよん見つからなかったから俺にしたしまったええ 今の何短すぎないかボンネットに当たったって判定。 王のやめたいいねジェイク以外は余裕があるジェイクは行くと狙われるから猶予がある俺が行きたいな。 やっぱりキャンプしてる下から様子見るかいるなー耐久切る前に助けるぞ。 ジルの方へ行ったか3チッチキンでダウンしたくないから離れるか負傷してる俺をバベチリで見ておってきてくれ。 運救助のために治療するべきか誰か追われてる今誰かが救助に行けてたら、俺が負傷してなければ。まだ間に合う。 ジェイクそれはまずいぞ二人ともリーチなんだ の俺詰まったやられるなら俺だ、ね、俺の方に来たな捕まったら最後だ 通電まであがいてやるさ。出口どこだ。 俺の役目は果たしたぞ。離れたな。あとはノワンがないことを願うばかりだ。ジェイクとジルは見つからないでくれよ。お、ジェイクが治療できたってことは他の仲間と一緒だな。 あとはノーワンに気をつけて脱出だ。ナイスノーワンチェッカー。こんなところにハッチが。心配して待っててくれてそうだな。俺にはハッチがあるから、安心して出てくれ。 なんとかなってよかったな。